でそれでは、田中開式中国語、まあ、勉強法を公開します。えー、まず中国ドラマは、まあ、何でも自分の好きなやつでいいんですけどそれを開いて、まあ、中国ドラマに大体こう字幕が出るので、まあ、そのまんまでもう一つ、こっち側になんか、まあ、あのワードパッド、ままあ、メモ帳でも何でもいいんですけど。 ピン入力ができるようにこれはあらかじめ準備しとかなきゃいけないんだけど言語とかを入力とかっ て, ってあの設定がそこでピン入力とかできるようになるので、まあ、その辺も下、ね、準備をした上でまでまでこれあの今これ一応速度半分普通標準にしてるんですけどこれ速すぎたらこれはゆっくりにもできますので。 遅すぎたら早くって、まあでもまあ大体早くする人はいないだろうから、まあ 0.75 と入れてもらって、そことも変えらない。今ちょっと標準でやりますね、僕の場合ですと。で、えー、これがフーグーって人ですよね、有名な俳優です。で、ちょっと次いきますね、ので、ちょっといきます。あ、これか。あ あ, で あ, あち、ちょっと行き過ぎちゃった。ちょっともうちょっと待って、ね。えー あれちょっとなんかちょっとちょっと、ね、今動かしちゃったんで違うとこ行っちゃったかもしれない。二冠おめんトン、トンタ出中らしねんらでまずこのこに書いてあるのをまず読みます。でそれはまずそしたら読んだらえー、っとそれを実際に打ってみるんですよ。いわゆるまあ社長じゃないんだけど同じようなことをまあまあ これ実はちゃんと手で書くのも重要なことなんですけど、ちょっと今はめんどくさいから、そのままここに打っちゃいますね。で、ここに打つと同時に実はちゃんとメモにも変 手, 手書きで書かなくて、実はこれ絶対覚えられないんで、手書きで書けてくれ。僕はも う, もう大体もう書けるんで、まあもうこっち側でやっちゃいますけども、2番、方面、方面、ソ ン, ン, ン, ン・ター シ, シュね。 呃就就来十年了。就来十年十年了。啊啊是啊是是是是是是是是是是是是来，是来是是是是是是是是是是是是是是是是是是是実際音是是是是是是是是是 まあ、ちょっと発音微妙に違ってます。<笑>まあすみません。に巻んおめん、えー、つま出来し年んら。に、いち、在、め、め、ご、フンとで、一応発音した上で、じこれ、書いて、書くんですよ、これは。一、いち、いめ、 まあ、こうかないかなふんとちょっともしれないうやっあ、まあ、自信がない。 るうん、ーー違うとこにある。 もう分かんないときはもう手書きでもう確認するしかないですね。手書きとかはあれでできます。こういうときは、えー、ともう僕もね、完璧じゃないんですよ。あのちょっと、最近もう向こうにも入れてないんで、若干、あの、ブランクがあってですね。やっぱりね、ブランクがあるとすぐ忘れちゃうね。もう年のせいだと思うんだけど。 でこれもうね手書きで入れちゃうしかないです言語選択中国語簡対字ですねでこれ今あちょっと待ってもうもうこうはこうですねでこれでピン出てくるんで、えー、こう こ, れこうなるんですねでこれなんですけどポンとだよね あれこれこピンがになってんだあれなんでピンああ、あー G 入れちゃったからいけないのね。も、ま、う、あ、ねここ、ここ微妙な違いなんですよ、ね。フン、ふんって打つときに、フンで僕 G 入れちゃったからいけないの。G 入れなきゃいけないの、ね。え、でも出てこねえよ。おかしいよね。ああ、ここだね。もうね、これ中国語のちょっとめ一番難しいのはそういうところですよね。フン、フン、だからまあ確かに、んんじゃないね。フンとあれね。 それかふんとってなると字になるからこうこうちょっとこう僕もちょっと最近もう忘れちゃっててあれこれ NG だったっけな NG いらないんだったっけなとかってね一番日本人が一番難しいところですよねまあそこあったんですねえー採用、最陽人伝だウェイジですねえー最ってようやくって意味なんです採用 人権ってあのは今日っていうんです今日って言う意じゃなくて今日って言うんで す, 日, 日, です日本同じ意味です日本語の今日といるようやく今今になってるってこというですね人権・ウェイジウェイジはもうこの自分のこの何て言うの今の今のくらい今の今のこの要するにこの人は何かっていうと風損っって会社の副社長なん 今のいわゆる副社長の位置にようやくたどり着けたんだっていうこと今言ってるわけです。神殿だウェイチ。ウェイチ。ウェイチ。はい。はい、ね、この人のことか、ちょっと前後関係わかんない、今適当に書いちゃったんです。この人がしゃべってるんだよね。神殿のメール。ここだ。上海。我在上海、ここだ。これはね。もう。 大変だっていうことをこうあのあのあ強調してるんですね。うん、大変な思いをして、あ、えー、あ、分かった、ちょっと待ってね、こういれ と, とつながるんだな。だからに、いい実愛名、ご分と作用、陳建の名字、つまりこれはこっちの女性の方のお話してますね。あなたはまあアメリカでまあ頑張って、今の地位 を, を得たと。でも俺は っていお在お在上海まあ上海上海でええ深深空空要するにもう大変だった意味ですねそれを強調してみます深深空空っていう意味2つに分けてこれ動詞の場合であのー、あれであの形、ー、容詞の場合でこの強調のしかた「深深空空動詞の場合は深空深空まあ真空動詞じゃないんで シンシンクークーまあまああとでそれはいいですわシンシンシンクークークーはクーク ー, ク ー, ク ー, クーシンシンクークーダーカイダービンラダービンラあれビンじゃないんだあらピンか だえピンじゃないのピンだよね。ピンかピンだよね。ああ、これも実はね、どっちなのか、ピンなのか、ビンなのか、問題です。ピンだよね。ピンあ、そうだね。ピンだよね。ダーピンだ。死にへん。死にへん。死にへんですよ。ダーピンだしえ。死に 我在上海辛辛苦苦辛辛苦苦打拼了十年他打拼了十年才有了